この講座は科学技術分野のテキストを用いて日本語を学習することが目的です講座では東京大学で研究している科学技術に関する文章を読み読解力を伸ばすとともに理工学系の知識も深めることができます講座で使用する教材は新しい情報を得ることができ内容重視型のテキストです 理解の手がかりである文系表現力を養い語彙力をアップさせることができます学習の成果は専門的な勉強や研究につながり学習のモチベーションを向上させ使える日本語として実感できるようになるでしょうまた受講者同士のつながりや活 発, 発なコミュニケーションが生まれるような講座を目指しています 基礎的な科学技術の日本語を身につけたい方アカデミックな表現力語彙力を身につけたい方はもちろん広い視野や経験を持ちたいという方々にもぜひ受講していただきたいです。